今日は SNS で見て作ってみたいなって思ってた餃子作っていくメンマお腹減ったからとりあえずメンマ食べる餃子の時はさ飲みながらやるのがいいよねこれすごいハマってる100円ぐらいなんだけどあんま入ってないのがねあれで、ね、コスパはあんまよくないかなけどめちゃくちゃ美味しいよ 今日はこれで行くい乾杯 最近 TikTok やり始めて TikTok 見てたりするんだけどなんかそこでさ包まない餃子みたいなの流行ったよね泣くらしい美味しそうだからそれ作りたいなと思って今日はそれをつまみに飲むごはん2個前の動画で「質問ください」って言ってたと思うんだけど3つぐらい質問もらったのでありがとうございます。<笑> たっぷりいきたいなと思ってさあやっていこう肩ロースでしょ安かったからあとたらこ餃子の皮スライスチーズあとしそでこれの上に具材のっけてこう包むだけ こう頑張るああメンマが美味しいこのメンマね、おすすめちょっと今日不思議なアングルで撮ってみてんだけ ど, ど私も不思議な感じ 豚肉チーズゾーンたらこゾーン豚キムチーズゾーンうわーすごい匂 い, い匂いほぼキムチの匂いですけどでねできたよなんかもうちょっと入れた方が良かったかもだけどもう食べたいから<笑>盛り方ひどっていうこれででもできた<笑>ではでは乾杯いただきます 普通のキムチとか入ってないやつから食べてみようか、ポン酢でいくわ。もっと焼けばよかった。いただきます。しうんふん。後悔した。うんふん。うん。うんふん。 崩れちゃった、うん。中身が元気よく飛び出してきます。うん。うん。これはこれで美味しいね。う豚、ん、キムチーズいってみるね。いただきます。 皮がさシナッとしちゃうけど、豚キムチーズ最高ね。うん。うん。うん。キムチ入れて最高。やっぱシソ引くのがポイントなのかな。 美味しいな。明太チーズシソ。これはし何もつけなくていけい気がする。うん。明太チーズシソ用意しておう。<笑>うん。やばい。明太じゃないやたらこだ。たらこごめんごめん。明太じゃないごめんね。たらこチーズシソだ。 優勝。一番美味しい次が豚キムチチーズシソ。美味しすぎるやばいう ん, うんたらこチーズシソ、美味しいなんか好きなもの入れてやれるからいいの飲むの飲み物なくなっちゃった 何飲もうかなな個だ、うん、<笑>この前2個前の動画で。 コメント欄にご質問くださいって送ったら三つ三つ質問が来てありがとうございます。<笑>マキオさんありがとうございます。そもそも質問っていうか突っ込みどころ満載だから質問どころではないですい。<笑><笑>突っ込みどころ満載すぎて質問したら切りがないよってことかな<笑>。<笑> こ個が文奈さんからいただいたなんか体型維持の方法で2個目がアルファタオリさんから頂い た, だいた明るい性格や雰囲気は昔からなんでしょうかっていう質問と3つ目は恋愛話結婚ありか次の結婚が あ, るありか話してほしいなって来てるのでちょっと恋愛話最後にしようかな。 性格からいこうユゆんさんのこれ自分で読むの恥ずかしいね。ユーモアにあふれた自業役ツッコミがすごく好きなんですけどありがとうございます。アルバーターさん。その明るい性格や雰囲気は昔からなのでしょうか。明るいは明るかったと思うな。ちっちゃい頃から。 軽えば明るかったと思うそもそも多分明るい性格ではあると思うんだけどこうしなさいああしなさいこうなりなさいみたいなのがすごい強い人だったのうちの母親昔はね。で長女だからさなんかそれに従ってた感はめちゃくちゃあるからなんか本当はね私小学校小学生の頃って外でドッジボールしたりとか校庭に出て遊ぶの嫌だったの。うううちの母親にそういう だろう外で休み時間は外で遊びなさい学校が終わったら必ず友達と約束してから帰ってきなさいみたいなとにかく外に出て遊びなさいと言われてたから本当にやりたいこと本当は教室の中で本読んでたいとかみんなと固まっていたくないって結構思ってたんだけど母親に「 こうしなさいって言われてるものに逆らえないタイプだったからそれに従っててまあよくも悪くもそうなかったから明るくなったのかもしれない分かんないけど<笑>でももともとね明るかった場明るいかったと思うちょっと答えになってなかったらアラファタオリさんまた答えになってないですよってごめんトください<笑> 買い取れ大丈夫か次はふみなさんいつも楽しく一緒に飲みながら動画見てますありがとうございます嬉しいです今日も乾杯です私も毎日晩酌するのですが一緒ですね用と満腹中枢がおかしくなり暴飲暴食傾向にあります同じです<笑> ゆんさんは飲んでてもスタイルめっちゃ良くて羨ましいです。いや、本当はそんなことないんです。よければ体型維持方法教えてほしいです。あの今私のお腹見るやばいんだよ。なんて言えば下腹がぽっこりしてる。足はそこまでつかないのかなどうなんだろう、うん。お腹につく、すごく。お腹って洋服で見えないから細く見えるかもしれないけれども。 体型維持の方法要はあれだね私の場合まず毎朝体重計は乗ってるでその何朝の体重で一喜一憂してるまず毎朝で増えてた日の晩酌のおつまみは軽くするでなんだろうお菓子を毎回結構食べちゃうんだけど。 お菓子食べないように気をつけてる。と飲む量もなんだろうこれ4杯ぐらいでやるうにしてるのと、最近 YouTube でヨガとかエクササイズ配信されてるからそれ見てお家で40分ぐらいヨガやったりする。 それ以外の運動って私家で仕事してるから本当に歩かなくて運動してなくて結構やばいなって思ってる最近本当はだから朝散歩とか行きたいなって思って7時に目覚ましをかけたりするんだけど起きれない<笑>だいたいね9時ぐらいに起きてる人でお水と コーヒー飲んで、仕事をパジャマのままやってる。<笑>最低、最低、いいのか悪いのか。こんな感じ。だから、晩酌を軽くする晩酌のつまみを軽くするのと、週に一回ぐらいかな、YouTube でヨガやる。あとは、 ね、スーパーもわざわざ遠いところ行ったりとかして歩くようにしてるっていう感じあそうそうあとは何ちょっと氷持ってるあとはさ昔は全然ねちょっとご飯中にね、便秘じゃなかったんだけど最近便秘気味なのそれもよくない 夜納豆食べたりとか、うん、それこそキムチ今日ここにキムチ入れたけど日々食べるように努力してる夜ね夜食べてるそうすると次の日の朝とかお昼ぐらいに来る<笑><笑>次の質問いこうか江らさん 私優菜の恋愛話今後の恋愛観次の結婚ありか話してほしいかな次の結婚ねあり<咳>かなしかで言ったら全然ありありもう結婚したくないとかなんて全く思ってないただ名字変わるのがもうめんどくさいって思って<笑>で1個だけちょっと話ずれるけどあの結婚したタイミングでね私はあの実印をちゃんと作ったの。 でそれを苗字で作っっちゃったのよ新しく変わった名字で下の名前で作れるって知ってる下の名前で作った実印もあのちゃんと銀行とかでも登録できるからまあなんだろうこの国ではさ夫婦別姓とかまだ認められてないから女の人はまあ大体旦那さんの結婚した人の男の人の苗字になることが多いから。 あの下の名前で作っといた方がいいと思う私は結婚して離婚してまた離婚したあと実印を作り直したのそもそも20代の頃にちゃんと自分の実印って作ってなかったからあの元々の名字の実印を持ってなかったのねきちんとしたほら人生ってもう長いから何があるか分かんないから 下の名前の実印を作った方がいいと思うそれはねおすすめしておくほら本当に分かんないからさ下の名前が加わることってまれだから離婚するよりも多分確率が低いと思う多分ねだからあの女の人は特に下の名前で実印を作ることをおすすめする今後の恋愛観いい人がいたら結婚したい <笑>結婚したいっていうかなんだ六60歳ぐらいで結婚したいそれまでは別に結婚はしなくてもいいか な, なんか今例えばね仮にじゃあ結婚しましたって言ったらなんかまた私別れそうな気がする<笑> 50手前なのか50過ぎぐらいでなんかそんな気がするとかさ自分でそういうふうに思っちゃってるからね良よくないねだから60ぐらいであの結婚した、ね、<笑>何を言ってんだろう恋愛 i がね難しいよね私多分男の人見る目ないんだよねないと思う 前これをね3本買ったのそ、ね、したらなんか調子に乗ってバンバンハイボール飲んでたらあっという間にも う, もう残り1本になってしまった娘でする乾杯なんかちゃんと質問に答えられてなくてごめんなさいコメントでくださいね もっとこういうふうに答えてとかあったらあと他にも答えてほしいのとかあったらちょいちょいあの動画の中で回答させていただきます。